では、SQL を使って、テーブル定義を行いたいと思います。テーブル定義は、空のテーブルを作るというふうに、今は理解しておいてください。SQL の1コマンドで、テーブルを定義することができます。この時に、いくつかアクセスの画面を切り替えたり、ボタンなどを操作したりしますので、 そのことも含めて説明したいと思います。今からこのようなテーブルを作っていきたいと思います。ID という属性、商品名という属性、単価という属性を持つような、商品という名前のテーブルを定義していきたいと思います。 そこで、このような SQL コマンドを実行していきたいと思います。CreateTable はテーブル定義コマンド。商品はテーブル名。半角の括弧、属性名、ID。データ型、AutoIncrement。これは AutoNumber といって、 自動で123のような投資番号が入るという設定になります。半角のカンマ。商品名は属性名。チャーはテキストといって、みかんやりんごやメロンなどのデータが入 る, 入ることができるように設定します。半角のカンマ。単価は属性名。インテジャーは整数。 〇括弧、セミコロン、これでワンコマンドです。五行ありますが、これで一コマンドだと思ってください。SQL を使ったテーブル定義では、テーブル名、属性名、データ型、属性名、データ型、属性名、データ型を指定していきます。この中で、特に間違いやすいのは、 半角のカンマで区切るようにしてください。あと、特に間違いやすいところを、えー、説明します。ここ空白がありますが、全角の空白を使ってはいけません。必ず半角のスペースで地下げをしてください。自信がないという人は地下げしなくても、えー、スケールは動きますので、地下げしたいというときには、 全角ではなく、半角の空白文字で、字下げしてください。丸括弧、丸括弧閉じ、セミコロンも半角です。なお、整数の通し番号は、普通、SQL で、インテジャー、オートインクリメントと指定するのが普通なのですが、アクセスに限っては、インテジャー、オートインクリメントと書くと、 うまく動きませんので、オートインクリメントだだけ書きます。では手順です。アクセスを起動し、空のデータベースを選び続けます。このようにテーブルツール画面という画面が出ますが、この後、SQL ビューに切り替えます。作成クエリーデザインです。作成クエリーデザインです。 そうするとこのような画面に切り替わりますので今度は表デザイン表示 SQL ビューのように、えー、操作していきたいなと思いますさてアクセスにはいくつかのバージョンがあります古いバージョンのアクセスではこの時丸1の操作の時に、えー、このような確認表示が出るかもしれません このような表示が出た場合には、閉じるをクリックし、閉じて、次へ進んでください。SQL ビューに切り替わりましたら、あとは、SQL の編集のための画面のところに、えー、この SQL を入れていきます。もう一度お伝えします。カッコ、カンマ、セミコロン、カッコ、カンマ、セミコロン、 これは、すべて半角です。カンマは、こことここだけに入れてください。ここに入れてはいけません。単価インテジャーの後に、入れてはいけません。ID や商品名や単価の前の字下げのために、空白文字を入れるときは、必ず半角文字としてください。入れ終わったら、実行します。実行のために、 このボタンをクリックすると、えー、このように商品テーブルが一つ増えると思います。後で実演したいと思います。練習のため、ぜひ皆さん自身にも試してほしいですが、その時に気をつけてほしいことがあります。実習では失敗を恐れずチャレンジしてください。途中でわからなくなったら、作りかけのテーブル があれば、削除してから、やり直した方が早いです。今あるものを修正しようとは思わずに、一旦削除して、最初から作り直す方が早いです。テーブルの削除は、テーブルビューに、テーブル名の一覧が出ていますので、そこで右クリックして削除します。後で、この操作もやってみたいと思います。 では、マイクロソフトアクセスでテーブル定義していきたいと思います。空のデータベースを選びます。ダブルクリック。画面が変わりました。このままでは SQL が実行できませんので、えー、画面を切り替えていきたいと思います。作成クエリーデザインです。資料に書いてある通り操作してください。作成 クエリデザインタブに切り替わりますのでデザインタブが選ばれた状態で SQL 表示を展開し SQL ビューを選びますここが SQL の編集画面になっていてここに SQL のコマンドを入れていくわけですでは入れていきたいと思います今入れ終わったところですまだ実行していません 今、アクセスには、テーブル1だけがあります。では、実行してみましょう。実行するために、実行ボタンをクリックします。クリック。実行が終わると、テーブルが一つ増えました。これで、テーブル定義ができました。では、ちょっとわざと削除してみましょう。 今作った商品テーブルを削除するには、テーブルビューというテーブル一覧が表示されているこの画面で右クリックし削除を選ぶのが簡単です、えー。ここで削除しますかの確認表示が出ますので、はいを選び削除します。これで消えました。では、えー、もう一度実行してみましょう。テーブル定義の SQL、実行ボタンをクリック。 商品テーブルは増えました。右クリックメニューで削除できます。さて、ここにわざと全角のスペースを入れたいと思います。全く見分けがつきません。実行してみます。あ、うまく動きました。えっと、ごめんなさい。えっと、たまたまうまく動きましたが、えー トラブルのもとですので必ず半角で入れるようにしてください今度はこのカンマを全角に変えてみました実行してみます実行をクリックこのようなフィールド定義の公文エラーですというのが出てしまいます半角に戻しましょう これで実行しますと、えー、うまく動きます。このように SQL の中でテーブル名や属性名は日本語が使えるんですけれども、その他のところはすべて半角で、えー、入れていくといううになります、えー。これさえ気をつける。これに慣れると、えー、リエーショナルデータベースよりマスター、 できるようになりますので、えー、ぜひ皆さん自身でも、このような操作をやってほしいなと思います。以上、えー、テーブル定義し、空のテーブルを増やしてみました。ありがとうございます。